ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。やはり通電不良があると止まってしまいます。鉄道模型は 50Hz ほどで走らせるとスムーズに走ります。 本物の s l は v v v f じゃなくて、長期間ですけどね、わら。駅に到着します。次は、ゆっくり走らせてみましょう。 鉄道省の島秀夫が主務設計者として C10 が誕生しました。C10 の改良版が C10 駅機関車です。コンパクトで使い勝手が良く、SL の中でも成功例です。現在の大井は鉄道、東部の大樹として活躍しています。 一周走らせてみましょう。途中も、すべてお見せします。あ、脱線した。車輪を乗せ直します。 はみ出し停車しました。ということで、ご視聴ありがとうございました。